みなさん、こんにちは。アフタービート・ミュージック・スクール・ギター科講師の瀧田でございます。今回は僕自身のギター紹介、機材紹介ということで、1本目の動画では4本のエレキギターを紹介させていただきました。で、今回の2本目の動画では2本のアコギを紹介させていただこうかなと思います。エレキギターの方が興味があるなという方は、1本目のほうの動画をチェックしていただいて、アコギの方も興味があるなという方は、こちらの動画もチェックしていただければなと思います。でも、まあ、同じようにずっと雑談ばっかりで、 役に立つ内容は出てこないと思うんですけれども、興味がありましたらお付き合いくださいませという感じでございます。で、2本目の動画では2本のアコギを紹介するなんて言っていますけれども、最近僕はもうアコギしか弾かないので、結構いろいろしゃべることがたくさんありまして、結構長くなるかと思うんですけれども、まあ、何度も言いますから、興味がありましたらお付き合いくださいませ。とりあえず、1本目のこのギターはマーティンのギターです。機種名としてはトリプル OC1。 えー、と表記するとしたらば、OOOC-I ということでございます。買ってからネットでいろいろ調べてみて気づいたんですけれども、結構球数が少ない機種っぽいです。トリプル OC1E とか、なんかそういった派生した機種ならばそこそこ見つけられたんですけれども、これと全く同じものは少し見つけられずに、球、えー、数が少ないというか、あんまり生産してないというか、出回ってないというか。 なんでなんだかわからないんですけれども、同じものがなかなか見つかりませんでした。えー、とトリプルオーっという少し小ぶりなこのサイズ で, で、カッターウェイ、このくぼみですね。カッターウェイがついていてで、元からピエゾがついていると。この3拍子が揃っているのが C1 だと思うんですけれども、なかなか同じのものが見つかりませんでしたが、そんな感じの機種でございます。で、音色としては、やっぱりこのマーチンならではの完成度の高い音色でしょうか。 慶応もしっかり出るし、うの方もしっかり出るしと、音の分離がすごくいいですよね、それぞれの弦の。なんかまとまって1つになってね、そのシャリリーとグシャーと聞こえるんじゃなくて、ちゃんとそれぞれの弦がしっかりとはっきりと主張しているというか、なので弾いててもかなり扱いやすくてすごくいい感じです。で、今みたいに指弾きしててもいい感じなんですけども、普通にストロークしててもすごく良い感じです。えー、と分離が良くてすごく扱いやすい。で、音色ももちろん良いと。 いすす。ごく良い感じですで、最近僕はギターを叩くことが多いんですけれども、叩くときでも、<音楽>このとスンという音とバシンという音がすごいバランスよく出て、で、この弦とのバランスもすごくよいので、うん、本当にもう一番気に入っているアコギっという感じです。 すごい扱いやすいです。とにかく扱いやすいです。うん、で、買ってすぐに、えーと、このサドルっていうパーツを極限まで削りました。これ、どっかの動画でそんな話をしていると思うんですけれども、動画では分かりづらいかと思うんですが、本当、これ以上サドルを低くしたら、もう音が出ないんじゃないかなっていうぐらい極限まで下げてあります。この白いパーツですね。サドルをバシンで取って、そのヤスリで自分で削るんですけれども、かなり削っております。 それで、ついこの間、このナットというパーツも交換しまして、これはリペアでお願いしたんですけれども、交換して、この弦の幅をクッとちょっと狭くしてもらいました。そして高さ自身、高さ自体もちょっと低くしてもらって、なお一層テンションが緩く、弦高も低くなったかなという感じです。この1弦をプリングするときに、この根っこの外にこの弦が落ちてしまう弦落ちという現象は結構発生するのが嫌で、ナット幅 狭くしてもらったんですけれども、うん、弦, の幅弦の幅かナット幅じゃなくて、うん、それでなお一層僕の理想に近づいたような感じでございます弦高も今かなり低くてこの一円玉2枚が12フレットにすっぽりはまってしまうぐらいに原稿が低いんですけれどもこんだけ低くしててもやっぱり。 いいギターありがとうございます<笑>と本当に思いますところどころやっぱり詰まってしまう部分があったりとかするんですけども僕はこういう音を全然気にしないタッチなので全く近接 に, に使っておりますで最近その僕はあのー トミエマニュエルさんっていうおじさんをですねすごいこう崇拝しているんですよ、うん、もう尊敬しているレベル で,、うん、でその人の曲ばっかりコピーをしているんですが、うん、やっぱりこうある程度原稿が低くないとちょっとつらいと一<笑>回そのおじさんが使っているメイトンっていうメーカーのギターを弾いたことがあるんですけれどもそのテンションは確かに高いんだけれどもそのね弦が硬いというかしっかり引っ張ってやるんだけれどもとにかくそのセッティングがもう整っていてとにかく原稿が低いんですよ だからテンションがきつくてもすごい弾きやすくてああこれいいなとこんな感じにしたいなと思ったんですけれどもできるだけそれに近づけようと思ったらテンションが緩くて原稿が低いだけのギターになってしまいましたがこれはこれで僕は気に入っているからいいんです。<音楽> 自分で聞いててもすごい楽しい楽しいですし、えっ、ー、と自分で読むもなんですけれども、聞いててもすごい聴きやすいいい音色だと思いませんか？ さっきも言いましたけども、安いギターとかだとその音が1つにまとまってしまうんですよ。そのシャリーンとか、ね、ガツーンみたいな感じで、基本的にシャリーンが多いんですけれども、でもこのギターの場合は6弦は6弦の音、5弦は5弦の音、1弦は1弦と、すごいこの分離がはっきりしているので、ベースのパート、コードのパート、メロディのパート、この弾き分けがすごくやりやすいんですよね。ちゃんとそういうふうに、そういう風に、なんていうのかな、ベースだよっていう感じで、 ピッキングをすればちゃんとベースっぽい音を出してくれるし、メロディーだよって感じでピッキングをすればメロディーの音を出してくれるしと、そのレスポンスの良さがです、ね、本当に整っていて、素晴らしくて、秀逸でも、とにかく超気に入っております。そんな感じでございます。 トリル C1 でございまもともとピエゾをついていたんですけれども、ピエゾは取っ払ってしまって、で、今、このセイモアダンカンというメーカーのマグマイクというピックアップをつけております。このピックアップはマグネテ ィ, ネティックとコンデンサマイクの2系統を装備していて、で、このなんかダイヤルでそのブレンド具合を操作できるんですが、これでメインの弦の音と振動の音、このボディヒットの音を拾っている感じです。 で、ここからアウトをして、えー、タクにつないだりとか、アンプにつないだりとかしているような感じでしょうか。で、気合が入っているときは、もう一回と用意していてあ、あった。なんとここから弱が出てきた。わーっつってね、これ、シャッテンデザインのインサイドあるというコンタクトピックアップは、この真裏ぐらいに仕込んでありまして、これもくっついているからお見せできないんですけれども。 仕込んでありまして、ここでそのボディアタックの音を拾っているという感じです。気合が入っているときは、この2系統で出力をして、よいしょとで、こういうタックとかにつないで、そんなマグマイクの音とシャッテンデザインの音を入れて、でこの EQ やったりとか、そのエフェクトをねンドしてリターンしたりとかして、タックに送っているような感じです。<笑>でも、基本的にめんどくさいからマグマイク1本で適当に済ませます。そんな感じでしょうか。 はい。同じ機種はちょっと見つからないと思うんですけれども、えー、それっぽい機種だったらそこそこ見つかると思いますので、よかったら探してみてくださいませ。で、その次、ヤマハの FG110 という機種ですね。ヤマハはその FG シリーズというギターがすごい有名というか、基本ラインナップ、メインラインナップになっていて、今でも FG シリーズ。 たくさん出てるんですけれども、基本的にここからサウンドホールから中をのぞくとラベルが貼ってあるんですね。で、このラベルの色で年代を見分けることができるんですよ。赤ラベルとかオレンジラベルとか何、ね、とかラベルっていう言い方をするんですが、その中でも一番古い赤ラベルの機種です。だいたい40年前ぐらいのギターです。72年生かな ?72 年生のギター。なんで20 40 41年前っていうことですね。 そで、その110というのは定価のことを示しているので41年前に1万千円定価のギターということですちょっと40年前の1万円ってどのぐらいの価値だかわからないんですけれども目安としては大学生の初任給ぐらいって話でしたので、まあ、決して安いギターではないですよね当時からしてみたらあっんか割れてるまあ、いいかで、音色はどうなのかというと結構どんしゃりで ジョンガラジョンガラって感じです、うん。下と上がとにかく強いです。うん、こんな感じで。 えっ、ー、とジョンガラとかなんかドンシャリっていう言葉がすごく僕はマッチするなと思ってるんですけどもどうでしょうか。あと強く弾いたときに暴力的なまでに音量がでかいです。すごい爆音がドガーンと出ます。どういうわけだかわかんないんですけども。 セーブしてるんですけれども、それでもこんぐらいの音量が出ますね。これ本当にね、あの外とかで弾いているときに思いっきりバワンバワンなんてやると、まあまあ偉い爆音ですよ。まあ偉い爆音です。すごいなんか品のない爆音です。なんか下品な爆音です。決して上品ではなく、なんかこう叫んでるだけみたいなうごーっていう感じの爆音です。でもまたそれがねすごくいいんですよ。さっきのマーチンと違ってその ト, トトトトとは間違えても言えなく言えないような音色で。 すごくこう暴れるというか、ジョンガラというか、下品というかなんですけれども、それがまた一つの大きな個性になっていてですね、僕はすごく好きです。 の色今は普通にストロークしてますけれどもやっぱり湯引きとかしててもどうしてもどンシャリみたいな感じになってしまってジョン柄みたいな感じになってしまって品がない感じなんですけれどもでもまあこれはこれで面白いかなと思ってます。 しゃな感じ。で、叩いたときなんですけれども結構この手音がボワーンとしてしまうんですよそのサスティンが長いというかなんかドーン、うん、ドーンっていうウン、うん、が長い感じ、うん、こんな感じの音色だとね結構扱いやすいんですけども サスティンが長いとアンプから出力したときとかすごいこのハウリングの原因になりやすいのでやっぱりこの辺も扱いやすいとは間違えても言えないギターになっております一応システムとしてはこれもこの辺にシャッテンデザインのそのインサイドアールが仕込んであってここから出力をしてアンプに倒したりとかタクリに倒したりとかやっているような感じですけどあんまりアンプに通して使うときにはこのギターは持っていかないかなって感じですね えー、さっきも言いましたけれどもすごいこの低、ね、音が回ったりとかして結構ハウリングの原因になったりとかして扱いづらいと思います<音>でも音はすごい秀逸です。 す い, いですよね。この抜けは生音では最高なんですけどもなかなかアンプに出力した時にバランスよくならなくて困ってしまうなという感じでございます<笑>まあ普通に今楽器屋さんで探してみても FG1G0 赤ラベルは2万円しないぐらいで探せばあると思いますのでよかったらこれも探してみてくださいませええじゃあそんな感じでしょうか結構アコギ2本に関してはしゃべることがすごく多くて長くなったと思うんですけれども以上で1本目の動画と合わせて6本のギターを紹介させていただきました 一番新参者としては、まあ、このスクワイヤーになるんですけれども、他はまあ 1, 年1年、2年くらいはずっと使っているようなギターでもう、ね、動画とかで見たことがあるよという方もいらっしゃったかもしれませんが、まあ、改めて紹介させていただいた次第でございます。興味がありましたら、いろいろ探してみたりとか、中古を探してみたりとか、同じものを買ってみたりとか、まあ、何か楽器選びの参考にしていただければなと思います。それでは、今回はここらで終わりにしましょう。また次回お会いいたします。